こになる世代のチーム竹橋は一つのチームとなって走り始めましたいくつになってもどこにいてもあの日の故郷は今も私の背中をそっと押してくれています背景心ふるさとへ温かい5 0 0円どうぞよろしくお願いいたします 「お元気ですか風は歌っていますか僕はいろあの楽しさえを忘れてはいません、ね」 ありがとうございました。